みなさんこんにちはスタジオワディのワディです今回は 38X PRO の新製品ニヤビのレビューを行っていきますこの製品は 38X PRO が今後販売を予定しているランタンでニヤビと読みます先日インスタグラムで募集されたモニターに応募しなんとモニターとして選んでいただけました 様々なガレージブランドがありますが OEM 以外でのオリジナルランタンは珍しくとても楽しみですこちらが届いた製品です中を開けると梱包材にくるまれたミヤビが入っています早速本体を取り出してみますまずはじめに。 よく手に馴染むサイズだと感じました。ランタンの径がちょうど握りやすく、上下の凹凸部分にも指が引っかかるので、いろいろな角度から握りやすいです。外観は非常にシンプルで、上下対称の黒い樹脂パーツがホヤを挟んでいます。上下それぞれに三脚ネジのねじ切りが施されています。片方ではなく、上下ともにあることによって。 使い方のアレンジがものすごく広がりそうです上部分には刻印とスイッチがあります刻印は 38KT となっており栗原製機のブランド名栗原匠の頭文字で明かりという感じに見せる面白いデザインですスイッチ部分はくぼんでいてタッチセンサーになっていますスイッチをタップすると明るさが変わります 順番は、ロー、ハイ、オフとなっていて、ローモードで長押しをすると、無段階の調光が可能となっています。公式の機能説明でもありますが、ローから入ることで、暗闇で点灯しても眩しい思いをしなくて済みます。また、光源となるチップ LED がカバーの内側にあるため、これも不意な眩しさを感じない工夫となっています。 ロゴ付近側面にゴムカバーがあり、ここを開けると、USB t y p e C の充電ポートがあります。ポートの横に充電インジケーターが付いていて、充電中は青く点滅します。下側のカバーは回転すると外すことができます。中にはリチウムイオンバッテリーが入っており、バッテリーが劣化した場合でも交換することができます。ちなみにバッテリーーーの販売メーカーは、 株式会社ビームテックと書いてあります余談ですがインスタグラムのつながりでビームテックさんにはお世話になっており先日購入したレーザー加工機はこのビームテックさんから購入しましたカバーを外すと3つのネジが出てきますこのネジを外して分解をすることでホヤの交換ができるようになっていますホヤを外すと中の構造がよく分かります先ほどのの説明のように チップ LED が上部パーツの裏に配置されています小屋の内側はギザギザと厚みに差が出ていてこれにより光を優しく拡散するようです手持ちの LED ランタンと比べてみますよく使われるゴールゼロペアボーンズのビーコンライトですそれぞれのスペックについても簡単にまとめましたミヤビは他に比べ連続点灯時間が長いということも特徴の一つかもしれません 暗闇でそれぞれ点灯してみますまずはミヤビ次にゴールゼロです最後にビーコンライトですスペック通りビーコンライトは一番明るいですが持続時間が短いのが欠点です 次に光の方向を比べてみますみやびは小屋からエコ方向に光が拡散していきます高さを出すと真下は少し暗くなります次にゴールゼロですゴールゼロも中心部分は小さい影が残りますビーコンライトは下方向を強烈に照らしてくれます改めてみやびを見てみましょう やはり真っ暗でも簡単にスイッチがつくのはとても便利ですまた上下逆さまに置くと下から照らしてくれるようになり間接照明として使うこともできそうです最後に三脚ネジでいろいろと遊んでみますまずは 38X Pro の他の製品と組み合わせます ゼロポット38をランタンスタンドとして使うと自立式だけでなくテーブルなどにもつけることができます足のプレートと組み合わせるとおしゃれなポールランタンになりますまた上下にネジ穴があるので両方使うことでこのようにポールの間に明かりを入れることもできます 市販の三脚関連製品も試してみます三脚の雲台にそのまま取り付けることで高い位置に設置することができます D リングなどを取り付ければ下げで使用することが可能です公式の使用例でとてもいいなと思ったのがマイクロ雲台とマグネットで磁石がつくところであれば。 どここででももランタンタを設置し、角度も自由にに変えるるとができるようになります。シェルコンやスチベルと組み合わせて使うと夜の作業には役立ちそうですこれ以外にも三脚関連の製品は様々あるので用途によっていろいろなアレンジができるのがみやびの面白い点ですねまた他のモニターの方の投稿で知ったのですが上下パーツの出っ張っている部分と。 ゴールゼロの出っ張っ張ている部分がほととんど同じサイズとなっていますなのでゴールゼロ向けのシェードなどはほとんど使用できるのではないでしょうか今回いろいろとみやをいじってみましたがシンプルゆえに使い勝手が非常にいいと感じました設置方法などユーザーの工夫次第で使い方を広げられるあたりもさすがですね。 今後3 8 x p r o からだけでなく他のガレージブランドからもカスタムパーツが出てくるとさらに盛り上がってくると思います今後実際にフィールドで使っていこうと思うのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたしますまた今回僕以外にも多くのモニターの方がレビューを行っているのでぜひ皆さん画面のハッシュタグで SNS を検索してみてくださいご視聴ありがとうございました